簡単なことから始めよう。16世紀ガリレオはランプが揺れているのを観察し自分の脈で振動の周期を測った振り子の振動はどのように記述されるのだろうか振り子の重りは青色の円周の上を動く この演習を円周の各点は振り子の重りの位置を表す例えば赤色の点は最も低い位置を表す赤色のベクトルつまり重りの速度は一つの実数で表される 一つの方向に回っている時は正で反対方向は負であるこの数値を円柱面上の垂直方向に描くことができるこうして円柱面上の点で位置と速度を表すことができる水平な円周上の第一座標がブランコがどこにあるかを示し 垂直な第二座標が、ブランコの回る速度を示している。では、重力を働かせて振動を観察しよう。はじめは摩擦力は全くないとしていることに注意しよう。振動はいつまでも続く。最初の位置が低く、速度があまり大きくないとすると、 り子は周期的に振動する。みんなが知っている通りだもっと勢いをつけて早すぎるくらいで始めるとぐるっと回ることになるこれも周期的だが様子は異なる。 円柱面上の軌道を見てみよう軌道はベクトル板に沿って描かれるもっと現実的な摩擦力がある時を見てみよう。 振動はだんだん遅くなりブランコは最後には止まってしまうアリストテレスの考え方を思い出そうブランコはその本来の位置つまり一番低い位置に戻ったのだ円柱面上の対応するベクトル場を観察しよう軌道は最後には不動点に落ちていくのだ この平行点を安定アトラクターと呼ぶ。だから摩擦のあるブランコは結局はあまり面白くない。しばらくすると静止してしまうからだ。ブランコは高くまで行くようにこぐから面白いのだ。ところでこれはフラゴナールが描いた紳士の視線と同じだ。 彼もブランコがとてもお好きのようだ少し簡単にして重力と摩擦力以外に小さな噴射管による推進力を持っているブランコを考えよう小型ジェットエンジン付きの現代的ブランコだここでは推進力は 速度と傾きの角度がある値より小さいときにだけ働かせよう。ブランコがゆっくり動き出すときには、推進力が働いている。加速され、さらに加速され、速度が大きくなりすぎると、推進力が止まる。今度は摩擦力が加わるから、ブランコは減速され、さらに減速される。そうすると、また推進力が加わる。 最後には、ブランコは周期的な体制になり安定する。ポアンカレが言う極限サイクルだ。カオスとは正反対のものだ。周期的な体制だ。すべてが同期している。 円柱面上の位相図と呼ばれる図を見てみよう赤色の軌道が極限サイクルだ巻きついている軌道がある少し時間が経つとこの軌道は周期軌道と見分けがつかない この状況の簡単な例が環境学に現れる。1930年代に提案されたロトカ・ボルテラのモデルだ。同じ地域に2つの種がいる。よく使う例えはウサギとキツネだ。我々は幻想的な場面にしてアヒルとスイレンを考えるとしよう。 アヒルはスイレンを食べるとしよう。アヒルの数が少なければアヒルは少ししかスイレンを食べないスイレンの数はどんどん増加することになるたくさんのスイレンがあるところに少数のアヒルしかいなければアヒルは十分な食べ物があるからアヒルの数は増加する。 しかしアヒルの数が多ければスイレンは食べ尽くされてしまうのだスイレンの数がとても少なくなるとアヒルは食べるものがなくなりアヒルの数は減る。こうししてて一回りが完成して はじめから繰り返すことになる。ある時刻の様子を平面上の一点で表すことができる。第一座標は睡蓮の数を表し、第二座標はアヒルの数を表す。実際平面上にベクトル場が描かれる。アヒルと睡蓮は時間とともにこのベクトル場の一つの軌道をたどり、極限サイクルに到達する。 アヒルとスイレンの数は最終的には周期的に振動することになる運動は短い過渡的な時間の後には停止するか周期的に振動するようになりそれが続いていく科学においてその後長くそう信じられるようになる19世紀末にポアンカレが示した初期の力学系理論の定理の一つは それを立証しているようにも思える。平面上のベクトル場についての定理である。図のようなベクトル場を考えよう。ベクトル場の全体は分かっていなくて、この円周の近くの様子だけを知っているとしよう。円盤に入っていく軌道を取ろう。この軌道はどこへ行くだろうか。そうだね。フアンカレ・ベンディクソンの定理によれば、 二つの可能性がある。第一の可能性は軌道が平行点に近づいていくことだ。こんな風にだ。これは前に見た結局は止まる振り子の場合だ。第二の可能性は極限サイクルに近づいていくことだ。 このような定理をどうやって証明するのだろうか主要な考え方は次のようなものだ円周の一点を取り円盤の内側に入っていく軌道を観察しようストップ p という点で止まってみよう点 p の近くの軌道を観察しよう 軌道が将来点 P の近くに戻ってくることができるだろうか実際に点 P の近くの点 Q を通ると仮定しよう。P と Q を結ぶ軌道と線分 QP を合わせると閉曲線が得られる。この閉曲線は青色で示した領域の境界となる。 Q を出る軌道は青色の領域に入り、そこからは出られないことがわかる。軌道は罠にかかってしまったのだ。外に出るためには PQ を結ぶ軌道を横切らなければならないが、2つの軌道は交わらないのだ。なぜだろうか。2つの軌道が同じ点を通過することはコーシー・リプシッツの定理に矛盾する。 一点を通る軌道はただ一つであるという定理だ。そうすると、Q を出る軌道は線分 QP から出ていかなければならないが、線分 QP 上では、ベクトル場は内向きで外向きではない。こうして P を出る軌道は、一度は P の近くに戻ってくるかもしれないが、その後は、 P の近くくに戻ってるこれがポアンカレ・ベンディクソンの定理の主要な考え方だ。この定理はいわゆる力学系の定性的理論の最初のものである。ベクトル場の不完全な情報からでもしばしばベクトル場の軌道の様子が理解できるのである。平面の場合には全てがうまくいく。 軌道はそのうちに周期的になるか平行点に近づくのである。しかしポアンカレはすぐに気がついた。この定理は二次元のベクトル場、つまり非常に簡単なシステムで成立しているに過ぎないのだ。三次元以上では状況はも っ, もっともっともっと豊かで美しいものになる。優しい極限サイクルは終わりだ。カオスの世界にようこそ。